レッスン14、光における重要な状態。ステップ1、ブロックの紹介。レッスン14とレッスン15は最後のブロックになりますけれども、まずはそれが紹介したいと思います。そして今までの議論してたのは、それがまあ、割とシンプルな状態についてお話ししたんですが、それがシングルモードになってるんですよね。今回には複数のモードを使って、それが光 の, の解説したいと思います。 そして、レッスン14には、最初には、コーレント状態については議論したいと思いますが、コーレント状態というのは、それが、数状態、number state の重ね合わせになるんですね。そして、それの、こういう状態なんですけれども、消滅演算子の、こういう状態になるんですね。そして、それの、 性質については話したいと思いますが、それがまあ、最小不確定の状態なんですよね。それから、スクイーズステ d トについて も, もう話したいと思います。そのスクイーズステ d ト t というのは、それがいろんな不確定なんですけれども、その不確定は一つ が, が絞ると、一つはまあ大きくなるんですよね。ですが、それにすると、 いろんなあの使いやすい状態を作れるんですが。そして、レッスン15には、モルチモードののについてお話ししたいと思いますが、それが、電子放射のモルチモードとしては、それが、まあ、シングルモード よ, より、えっとまあ、実現的 な, なんですよね。そして シング t フォトンウェイ a パ k e t それがまあ単一格子の発足なんですけれども、これがまあ割とリアリスティックな説明になるんですね。そして最後にはシングルフォトンソースとディテクター。そしてそれがどうやって単一の格子は作れるか。そして現代の検出の手法については述べたいと思います。それでこれがこのモジュールの最後になります。そしてこれがまあ今までの 量 子, 学量子工学 と, と工程工学に合わせて、このモジュール の, の最後になります。